今、無料のデータベースがオンラインでさまざま公開されていますので少しだけ紹介しておきたいと思います無料で使えるデータベースの例例えばセレブ これは映画、テレビなどの有名人の1万人以上の顔写真を集めたデータベースセレブ A というデータベースが公開されています。また別の例、フリッカー。フリッカーは地図や写真のデータベースになっています。 写真の投稿も簡単にでき、オンラインで、世界中で、とても多くの数の、地図写真が、共有されています。これも、データベースです。地図。今、地図は、オープンといって、広く、インターネットで、 さまざまな人がアクセスできるようになっています。もしインターネットがなかったら図書館あるいは本屋さんなどで紙の地図を見ることになっていたでしょうが今はインターネットを使ってオープンな地図にアクセスできるようになっています。オープンな地図には国土地理院の地図 オープンストリートマップの地図、Google マップの地図など様々あります。なお、オープンになっているからといって好きにしていいわけではありません。ある一定のマナー、ルールがあるということは念のため言っておきます。Google Earth Google Earth も写真、3次元コンピュータグラフィックス。これはエッフェル島の建物の3次元です。写真と標高データ。山のこういう形のデータの組み合わせ。地球儀、ストリートビュー、パノラマ写真。えー、こういったものが統合されたデータベースシステムになっています。 Google Earth の3次元コンピュータグラフィックスをちょっと大きく見せているところです。エッフェルと、えー、このような3次元のデータも入っています。では、無料で使えるオープンなデータベース、Web ブラウザを使って簡単にアクセスできるということも見てもらいましょう。今まで説明してきたものを Web ブラウザで 簡単に見てもらおうと思います。まずはセレブ A。これは、えー、セレブの顔写真のデータベースです。このサイトを開いています。このページ、スクロールしますと、1万人以上の顔写真、20万枚以上が入っているということや、ダウンロード。 するための、えー、リンクや利用条件が説明されています。セレブ A、セレブの顔写真のデータベースです。今度は、フリッカのページを見てもらっています。 クリッカーのページを開きますとさまざまな写真が投稿されているということを見て撮ることができます今1枚の写真をクリックし画面を切り替えていましたここで、えー、作者を確認したり え、様々な情報を見て取ることができます。今度はオープンストリートマップの日本語版のウェブページを開いています。地図が出ています。このように操作すると簡単に拡大縮小移動ができます。 このようなオンラインの地図です。今度は Google Earth のウェブページです。やはりウェブブラウザを使っています。Earth を起動クリックすると画面が切り替わります。地球儀になっています。ちょっとズームインしてみましょう。 このように見て取ることができます。3D 表示すると、このように操作することができます。Google Earth を操作して、福山大学の航空写真を見ています。マウスで操作すると、ここに簡単に地形を確認できます。 山があるということを見て取ることができます Google Earth で福山駅の近くを出してみましたズームインして三次元表示するとえ建物も三次元で入っているということがわかります以上オープンなつまりインターネットで公開されている データベースのサービスをいくつか見ていただきました。ありがとうございます。